ここんんんにちは、は、ばどうもーーキーです。前回はこの海底神殿の外側の水抜きをしました。今回は海底神殿の中の水抜きをやっていこうと思います。そして後ろで少し見えているあのエルダーガーディアンとの対戦の時がやってきました。というわけで。 を準備してみましたうーん、なんか中途半端な装備だなダイヤ装備はまだ揃ってないんですチェストプレートだけはダイヤモンドですがこれは攻撃でゲットしたものです鉄の兜に水中呼吸酸と水中作業をつけて鉄のブーツに水中移動さんをつけていますあとは中途半端なエンチャントがついています攻撃は弓矢だけでいいかな多分近接攻撃はできないと思うので 弓に無限と弾は5をつけていますまあガーディアン対策はこれでいいかなじぶきには時間かけてやったのに装備揃えるのはやらないのか懸念していたのは敵からの攻撃ではなく水中での窒息ダメージの方なので防具に関してはこれで十分だと思います建物の下にやってきましたアンチこうの飲んでおっ速いますね ちょっと待って、弓を装備しよう何匹かいるみたいだなここから狙えるかな 下手すぎじゃね先が思いやられるな水中だと矢の軌道が変わるから難しいですねある程度近づく必要がありそうですうんなんだこれブロックが透過して見えてしまうバグかな上のブロックが透けて建物の中が見えてるなおエルダーガーディアン発見 スポンジもありました水中で上のブロックに頭をくっつけると透過してしまうみたいだなこういう仕様なのかもしれないがちょっとチート的な感じがするなそうですね今回は見えてしまいましたがこれからはこの技は控えようかなそれにしてもガーディアンが一っいますねあそこにもエルダーガーディアンらしき姿が見えますあのー 控えると言いながらじっくり見てるんだけど別にそういうわけではなくそそそんなチートするつもりはなな な, ないですよまあいずれこういうバグは回収されるのかなこのあたりのガーディアンはやっつけたので水抜きをしていますこういう感じで土を埋めていっています地味な絵になりそうだなそうですね前回に続いて地味な作業が続いてしまうので今回は飛ばします とりあえず床下だけ終わりました高さは3ブロックのようですもうちょっと高さがあると思いましたが地形によって変わるのかな暗いところにはエンドロットを刺しています海底神殿の敵モブは普通に湧くんですかね最初は土ブロックで埋めていましたが途中からは雪ブロックで埋めました 雪は無限で作れるからねこの下に海底の洞窟があったのですが仮で塞いでいます今回は神殿の降落が目的なのでこの下の水抜きは後回しですまあ、やらないんだろうなここまで長かったですがようやく中に侵入です水抜きをしながら奥に進んでいこうと思いますが、やっぱりいますね これはさっき見えていたスポンジですねこれで水抜きがはかどりますスポンジを焼いてきたので試しにここら辺を水抜きしてみましょう お、これはすごい圧倒的に早いですねついに現れましたエルダーガーディアンちょっと見づらくてすみませんもうちょっと配信のことを考えて見やすく戦えないのすみませんそんな余裕はないですちょっとずつ間合いを詰めていく作戦にしよう うわっ近くまで来てた。 もう一体いるし仲間を身代わりにするとは卑怯なやつめ壁に隠れながら弓矢で遠距離攻撃するのも卑怯な気もするけどおお倒したわやばいあと残り1個だ<音>ここにもいましたけどここは一匹だけのようですね 柱越しに当てられるかなあれなんかハメ技っぽい感じになってるやったー倒したーまた卑怯な倒し方だなおおスポンジの部屋がまたありました ありがたいですスポンジは貴重だからねさあ、残すはこの最上階の部屋のみです外から少し見えていましたが、ここにも2体いるはずです 心してかかりましょう。うわ、やっぱり2体いる。うー、今回はちょっと戦いにくいですね。 倒しました突入しようやりましたわ。完全攻略ですいややっと攻略できましたねここまで長かったです今回エルダーザワディアンは全部で5回でした 通常は3体だけどねなんで5体になったんでしょうか不思議です達成感はありますがやっぱりガーディアントラップも作りたいですねけどアップデートでいろいろ追加されたようなので探索もしてみたいなこのバージョンは 1.6 だからな投稿ケースが遅いから今は 1.9 になってるよちょっと投稿ケース遅すぎましたねやりたいことが増えて全然追いつかないです 最近は有名な方も統合版の方をプレイしていたりしますね。これからもますます発展して面白くなりそうです。他の方の動画が面白くてこの動画の編集が全然進まないです。またケース遅めで投稿したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。